ただつまようじで か, か, かき混ぜて溶かすっていうことね。溶かすね そ, うそうそう、はい、そう、湯煎。あとはね、もう火止めちゃって大丈夫なんで、こ、うん、こで温めておくってことですね。はい。濁らないよね、純粋だったら濁らないはず。あれちょっと濁ってる。ちょっとあ、いや、つまようじは入るはずだから、はい、そう、ただ一応ね、少しずつ入れて、こう溶かしながらいくんだけど。 そう、ギリギリそう右で器用にくるくるくるって回しながらね大体3から 3.5 入るはずだけど 3.5 だとちょっと多いかなって気がするんだけどギリギリの量をアンモニアをあんまり入れすぎない方が良いと言われてるのね、うん、きほぼほぼ消えてるでもいくつ入れた7 2人分入れれまました あ, そうだだあとは待つだけあこれうまくいく、ね、かわいいか あっこっちの方がだいぶ前にやってね、うんうん、それでね上の方に銀のなんかこう光沢っていうのテカテカが見えるところがうまくいきますあテカテカしてないじゃじゃ じゃ あ, 軽く水洗いあんまり勢いよけると剥がれる時があるので軽くはいじゃじゃもう一回ぐらいする、ね、ちょっと泥の泥みたいなのがそうそうそ う, そうはいジャジャ、はい、あとは流しでそうそうそうあんまり直撃すると銀が剥がれる時があるので、ね、優しく洗ってまあ廃液をあらかた取ってるのでこれでいいか3から4 まあ、そんなに厳密じゃない一応割り当てがそのぐらいだってでアセトン入れてまた流しでいくところうことではい捨て捨 て, 捨 て, 捨 て, 捨てでそのあと紙の上に外してねこのまま乾燥してもらって切る、ね、のかでっかり落としたらあまぶしい超まぶしいあっ家に<笑>ちょっとごめん You want it?